こんにちは G です早いもので12月になりました師走といえば大掃除今回はラズパイの大掃除のお話ラズパイもきれいにして新しい年を迎えましょう年末には大掃除という習慣がある国は少ないそうです 一年を振り返りながら掃除すれば新たな気分で年を越せますね。さて、掃除の方法は大きく2種類あります。一つは手動で確実に精緻に掃除する方法です。当たり前ですが、これちょっと面倒で知識がないとできない。もう一つは ディスククリーナーソフトを使ってちゃちゃっと掃除する方法。そこで簡単便利なクリーナーソフトをご紹介します。ブリーチビットというソフトです。Linux のほとんどのディストロで動作するんですが、ディストロによって削除対象が違ってたりしますが、基本は同じ。 マンジャロでのインストールは簡単です。ソフトウェアの追加と削除を開き、ブリーチビットで検索してインストールします。ブリーチビットを起動してみましょう。左カラムに削除対象の項目が並びます。項目を選択すると、 右カラムに簡単なヘルプが表示されます。各項目を見ていきます。やっちゃったとならないよう理解した上で利用しましょう。バッシュはシェルのログですね。あまり大きなファイルになることはありません。次はクロミウム。 三角アイコンの行がフォルダーのようになっていて下に詳細項目が並びます。Chromium を選択するとパスワードが削除されるとアラートが表示されます。項目を選んでプレビューをクリックすると削除されるファイルがリストされ空き容量がどれだけ増えるか確認できます。 パスワードや認証を削除すると後が面倒なのでクッキーとパスワードは残す方がいい。安全に作業するには手間ですが項目ごとに削除する方がいいです。一括でやると簡単ですがリスクもありますからね。Firefox も同じ要領ですね。 他のアプリを利用されているなら、ここにアプリ名が並ぶことになります。ジャーナルというのはシステムの変更履歴です。説明文では古いジャーナルを削除と書かれてますが、いつからのが古いんだろう。プレビューしてみると、なんだジャーナルなかった。リブレオフィスは マンジャロには入れてないのでパスしますサムネイルはファイルのサムネイル画像のことですね決しても必要な時作り直されますシステムについては各項目の意味を解説しますカスタムは事前に指定したファイルやフォルダを問答模様で削除します 安全のためなのか、ホームのルートでの利用が想定されているようです。ハンバーガーアイコンから設定を選び、カスタムタブで指定できます。キャッシュはターミナルでフリーコマンドを実行したとき、ユーストやキャッシュのところに含まれてます。キャッシュは かなり傘がありプレビューすると多く削除されるのが分かりますこれの削除が一番有効と思いますクリップボードとゴミ箱は分かるでしょうからパスしますディスクの空き容量の確保についてはあまり文献がありませんでした 解説を見る限りデータの断片化を排除する機能のようですこの手法は古くからあるんですが手間の割に効果は小さいです時間がかかる操作だそうですのでパスしますメモリーは実験的なスワップクリーナーだそうです これはパスでいいですねローカライゼーションは指定言語以外の各国語の言語ファイルを削除する機能です確かに言語ファイルは大きいし例えばアムハラ語を常用する人は日本には少ないプレビューしてみると 500MB 以上 削除してくれるみ た, いですただこれやっちゃうと表示できない言語がある状態になりますそれを分かった上で空き容量重視な方はローカライゼーションにチェックを一時ファイルこれは考えずに削除してもいいやつです 古いシステムログ。消してもいいんですが、サイズは大きくないので、効果は期待できない。壊れたデスクトップファイルは、多分、無効なシンボリックリンクの削除機能と思います。ディープスキャンは操作時間がかかると言われるので、パス。 ハンバーガーアイコンをクリックすると別系統の削除オプションがありますファイル・フォルダーをシュレッドする指定したファイルやフォルダーを削除しかつ復元不可能にするんだそうですそんなに重要なファイルがないので試してませんシュレッドって表現も 怖いですね空き領域をワイプする空き領域を上書きして復元不可にするんだそうですシチュエーションが想像できないので試してませんチャフを作成ダミーファイルをたくさん作ってどれが重要なのか拡覧する機能だそうです うーん重要なファイルがないしハッカーの真似事みたいなので試してません。最後になりましたがハンバーガーアイコンから設定を選びホワイトリストにファイルやフォルダーを指定すると削除対象から外してくれます。ということで削除項目を決めこんな感じに設定しました。 削除を試します。結果はご覧の通りです事例では5163ファイル削除されディスク容量は 273MB 増えました簡単で安全にディスクをお掃除できますね では他のディストロにもブリーチビットをインストールしてみましょう操作は同じなのでディストロごとの実施例はありませんソフトウェアブティックでブリーチビットで検索してインストールメニューで検索すると ブリーチビットが2つあります。一つは管理者権限で起動するアプリになります基本操作は同じですがディストロ固有の項目としてアプト関連と X11 がありますターミナルで画面のようにタイプ。 Ubuntu Mate と同様管理者権限版を含め2つがインストールされますディストロ固有の項目は Apt 関連と X11 があります Apt はパッケージマネージャー X11 はディスプレイマネージャーですね MXLinux も d e b i a n 系ですから Mate や ラズパイイ OS と同様にインストールできます。ターミナルで画面のようにタイプ MX では管理者権限版だけになりますでもバージョンが 2.0 とかなり古いようです固有の項目はアップト関連があります「久しぶりの登場」 フェドラ36にもインストールを試します何せ大掃除ですからところがフェドラー37へのアップデートがあって1時間以上かかりましたブリーチビットのインストールは画面のようにタイプ 管理者権限版はありません固有の項目には DNF 関連と g n o m e y m がありますエンデバーはマンジャロと同じ方法でインストールできます Ubuntu は Ubuntu m a までと同じです年の瀬が迫る中あまり手間もかかりませんので ぜひ、ラズパイの大掃除を。なお、誠に勝手ながら、一足早く、お正月休みに入ります。正月明けまで動画はお休みします。どうぞ、良いお年をお迎えください。おっと、メリークリスマスが先ですね。来年が、 皆様にとってより良い年となりますようにご覧いただきありがとうございましたやってしまいましたヤフオクでノート PC 買っちゃった奥さんに頭下げるのはこれからですところで どんなものにも相場がありますよねその意味ではヤフオクとかメルカリってちょっと割高じゃないですか買った時より値段が下がったからなのか新品より高い中古があったりしますそれで調べてみると ebay.com って 今は日本語で買い物できるんですね越境 EC だそうで送料や輸出手数料まで表示されてる割高にはなりますが日本にないもの探すのも面白そう欲しいなぁと思ったのはアンティークなデコイじゃあ早速 eBay で おせちでも買ってみようか。ではまた次回。